こんにちは、アボローです。今日はですね、プチ起業家になるための方法についてまとめていきます。プチ起業家って最近増えてきましたよね。副業から仕事をしたりだとか、自分の好きなことを仕事にしてるようなフリーランスが増えてきました。で、実際じゃあ何をやってるのかって話を今日はしていこうと思います。僕のチャンネルではこうしたフリーランスの生活だったりだとか、コスパ生活、コスパを安く月5万円でいかに面白く生活するかっていう話をしています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。 今日はプチ起業家になるための方法についてまとめていくんですけれども実際何がポイントなのかっていうともうたった一つだと僕は思っていてじゃあ何が必要かこれが副業だったんですこれ副業って聞くとあ全然僕もやってるしあれもやってるしっていうふうに思うかもしれませんが大体プチ起業家の成り立ちって結構いろいろありまして、えー、僕の場合でいくとまずは副業から始めて副業がスケールアップしてフリーランスになって。 でフリーランスになった後にそのまま会社を作りましたっていうような形でまずは副業から始めています副業というよりももう趣味です趣味からスタートしてそれが、えー、稼げるようにスケールアップさせていってその稼げる副業をもとにフリーランス個人事業主となっているっていうようなモデルになっていますじゃあ、えー、何をしたのかっていうと例えばブログを書いたりだとか例えばこ う, こうやって YouTube を使って配信したりだとか あとは、えー、ブログで培ったそのサイト制作の方法をそのまま、えー、別の会社のサイト制作を作ったりだとか YouTube で作ってこの動画編集の方法をそのまま YouTuber になりたい人だとか YouTube やってみたい SNS で動画配信してみたいっていう人にそのまま使ったそのまま動画編集の方法を教えたっていうようなスケールアップの仕方をすることによってプチ企業ができるようになりました。 で実際いろいろとあるわけですと昔考えてみるとあの堀江さんだとかの大企業企業家って言われるとそういったなんてうんですか上場一部の企業を作るような人たちのことを昔は言ってたんですけれども今はだんだんだんだんそのなんてうんですかイメージがどんど ん, どんどん和らいでいって企業と言いつつもなんか簡単になってきたっていうのが印象じゃないかなというふうに思っています。例えば個人事業主だとか 昔は企業って聞くとすごくハードルが高かったけどフリーランスって聞くと全然簡単だなって思ったよとか逆に副 業, 副業って聞くとちょっとハードルが高いかもしれないんですけども小遣い稼ぎって聞くとああ簡単だなとかちょっと小遣い稼ぎだとやってるよっていうふうに言い方が違うだけで印象が全然違ってきますそれと同じようにもうプチ企業企業を買って上場一部の企業を作る だプチ企業としてちっちゃなスモールビジネスを作ってるというのも最近のトレンドになってきていますで実際あのメンタリストの d イゴさんだとかリ右モンさんだとかも結構言ってるように副業からスタートしていろんなビジネスに発展させていくっていうのがパターンが出てきています僕の周りでも例えばブログを始めてブログをもとに SNS 運用の企業のインスタグラムを運用したりだとかするような仕事をしたりだとか あとは企業のライター、ウェブライティング、ウェブの旅のマガジンだとか、旅の雑誌を作るような制作に移ったりだとか、あとはそのブログをもとにして、制作、サイト制作、僕もさっき言ったように、サイト制作を企業の中に入って、マーケティングとして、マーケティング担当として、アフィリエイトだとか、広告運用を実際にやってる人だとか。 もういろんなスキームがいろんな方法があっていろんな形で仕事ができるようになってるっていうのが今の状態ですプチ起業家になるためのオススメのポイントはまず一つ、えー、副業で自分がやりたいことを始めてみるこれすごく面白いポイントです僕の場合一番最初に始めたのが、えー、投資でした投資と聞くとなんか、えー、よくわからないかもしれないんですけども僕は銀行員として、えー 投資信託を売っている時期があったので投資信託をあの販売する前に自分で知識を得な い, 得ないといけないということでいろんな投資信託を購入してい ろ, んなこういろんな投資信託 の, あの何がいいのか何が悪いのかっていうのを実際に調べていきましたそれを、えー、だんだんだんだん、まあ、実際投資信託やったことある方がわかると思うんですけどまあ あの儲けるるためにやるもんんじゃないんですよね貯金の一環としてやるようなあのちっちゃなちっちゃなほんとちっちゃなあの金額を入れていくようなモデルなんですけどもそういった意味でも投資信託をして、えー、投資のことを学んでそれを僕は何をしたかっていうとブログに書きましたブログに書くことによってこれだけ投資信託は世の中にあるんだけどなかなかいい商品がないですよねっていうような共感を生むようなブログを書いていくことによってそれを見てくださる人が アトセンスとかあのクリック報告だとかを押してもらってそれによって収入が得られるようなモデルをちょこちょこと作ってきましたそれをきっかけにえブログにはまっていって僕はあの英語の勉強方法を事細かくすごいなんていうんですかね使った教材をその1か月ごと2か月ごとに対してすごく細かく書いていくブログを作りましたそれがバズって、えー、1日に3万人の人が見てもらえるような 記記記事、事事で3万人が見てくれるような記事になにりましたそれがあのちょっと概要欄に貼っておくブログなんですけれどもそういった形でたくさんの人が見てくれるブログに対してあの広告収入を張りたりだとかあの提携してもらえる人が増えたりだとか例えば英会話スクールの取材が入ったりだとかあとはあの英語留学ですねセブ島の留学のオ フ, ァーがもらってオファーをもらってセブ島に実際に行ってセブ島の体験記を書くというような仕事をしたりだとか。 という形で、ブログを趣味で始めたんですけれどもそれが収入になってそれをきっかけにライティングの仕事が来たりだとかでブログのバナーを作ったりするのでそのデザインの仕事も来たりだとかというような形でいろんな方向にどんどんどんどんん広がっていって始めた趣味が副業になって副業がフリーランスの仕事になってフリーランスの仕事をもとに僕は今会社を経営しているというような状況になっていますでじゃあ実際 あの年商3000万円ですっていうふうに公言してるんですけれども実際どうなってるかっていうと例えばブログの広告収入だとか例えば YouTube の広告収入例えば、えー、セブト留学 の, あの記事の制作だったりだとかあとはサイト制作もやったりだとかもういろんなところからどんどんどんど ん, どん仕事を回っていって自分がやりたい仕事に対してフォーカスするっていうことをやっていますで一時期僕は動画編集いいですよっていうふうに YouTube でお話ししたように お、え、話、ー、してるんですけれども YouTube で動画編集の話をしてるんですけれども動画編集の仕事ももらっていましたただただ結構うまあのー、い人が多いんですよね僕の動画を見てくださる方はいらっしゃると思うんですけども僕の編集はそこまで上手くないです上手くないですがあの販売営業の方法営業が得意なので営業の部分でその話を聞いて、えー、仕事を取っていくっていうようなスタイルでどんどんやってきましたでやっぱりその 映像がうまいうまいって言ったとしても日本でうまい人っていうのはたかが知れているというかそこまでうまかったとしてもやっぱり世界を見るるともう段違いになっってくるんですよね、まあ、もうあのやっぱり動画編集って難しいですしなおかつレベル感的に言うとアメリカの方がやっぱりあの高いです、ね、そういった意味でもあの海外を見てみるとやっぱりまだまだ僕はへぽいなっていうのがあったんでもうやめましたやめたうんどんどんあの縮小させていきました で そ, のそういった動画編集の仕事をもらったときには動画編集がうまい友達にお願いしたりだとかしてそういった意味でいろいろとくるくるくるくる回しているという感じです例えば仕事が入ったとしても今はフリーランスの別の友人に、えー、仕事をあげたりだとか仕事を仲介したりだとかっていうような形でどんどんぐるぐるぐ る, ぐる回していますそういった意味で最近僕がやってるのがあのウェブのオンラインサロンを作って自分の仕事さばききれないような仕事を フリーランスの友人、フリーランスのサロンに入っている友人に渡すっていうようなことを今はしています。なので、年収3000万円っていうふうに言ってるんですけれども、僕自身が稼働している時間はそれほどなくて、で何をしているかっていうと、YouTube の撮影をしたいだとかっていうふうなことをして、YouTube 撮影した後にその動画の編集をサロンのメンバーにお願いしたりだとか、ライティングで来る取材案件をサロンのメンバーにお願いしたりだとか。 セブ島の留学の案件が来た時にセブ島の留学をサロンのメンバーにお願いしたいとかっていうふうな形でもらってくるような仕事が増えたんですけれども僕がやる仕事は、えー、自分ができることだけに絞っていくっていうふうな形でプチ企業を今はしていますなので僕の会社は従業員が1人だけですもう僕だけ僕だけで代表取締役1人だけっていうようなもうプチ企業の代表 よくあるプチ企業のあるある状況が今僕の状況です。会社の状況です。という形でもうプチ企業って聞くともう自分の会社を作って自分の会社を作るんですけども何て言うんですかね特に会社を作る必要はなかったんですけども正直その信用度やっぱり法人を持ってると株式会社を持っておくとやっぱり周りの信用仕事の幅が広がるんです。なので、えー、作ってそこから収入を得るようなスキーも。あのー 仕組みをどどどどんどんんどん作ってい っ, たっていたう形ですで、えー、今日のお話をおさらいすると何が言いたかったかっていうとプチ企業もう簡単ですよっていう話をしたかったのがいいですねで実際にどういうふうになってるかっていうともう趣味からスタートして趣味が副業になって副業がフリーランスの仕事になってフリーランスの仕事がもう会社経営の仕事になっていくとでさばききれなくなったような仕事はサロンのメンバーだったりだとか、えー、知ってるフリーランスに外注して 一緒にに仕事をしてるってるううよなな状況になってますそういった意味でもどんどんどんどん自分の仕事を作っていってで自分がやりたい仕事に絞って自分ができないような自分が得不得意な仕事は他の人にお願いしたりだとかっていうような仕事ができるようになった時代ですよっていう話でしたでじゃあ実際仕事自分がやる仕事がどんどんどんどん作らなくなっていって何をしてるかっていうとフラフラと旅をしてると だなので僕の別の動画ではいろいろと旅生活の話をしてるんですけれども実際ちゃんと仕事をしててちゃんと仕事をしてる上でプラスあの旅もしてるんですよっていう話でしたはいでいろいろと今はですねあの世界をあの放浪しながらいろいろとコスパが安い国をどんどんどんどん回っていってます なので次の動画次のおすすめの動画の話なんですけれどもコスパの安い生活の方法について概要欄にまとめています、えー、僕がおすすめしているのは3カ国あって1個国目が日本福岡一番コスパ安いですよという話をしていますでプラス2個目、えー、フィリピンのセブ島フィリピンのセブ島すごく安いんでよかったら見てみてください3つ目東欧の、えー、ジョージアっていう国があるんですけれども旧、えー、ソ連なんですけれどもそこの暮らしがすごくコスパがいいので 動画にまとめてます。よかったらジョージアの動画も見ていただければなという風に思います。今日の動画はですね、プチ企業の裏話についてまとめていきました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。